うん、あのこのでで全部シールドしてるんですビル全体をいろんな音声があの無線が入ってこない全部こういう銅 の, どう の,、はい、ーのシールド全部この部屋で全部。<笑> 色だらけになっちゃうのもいいもよ、ね。 1년비싸아조금비싸패치이런거이거치판에패치판에패치판에패치판에패치판에치판에치판치치판치판치판치치판 あとコンピューターミュージックの場合は大体オペレーターっていうのが日本にいますから、うん、全部データは、うん、外でやってきて、うん、すぐ